3月18日放送の冠番組、キング・エリンチェ・プリンスル。日本テレビ系での発言内容をめぐり韓国人の一部から反発の声が上がっているのだ。平ヤは、クイズぶらり平夜くんのロケで韓国を訪問。冒頭、ソウル市内にあるオブジェ、ICRU からダッシュでカメラの元にやってきた平ヤはいきなり、シャシャ、ありがとう。となぜか中国語で挨拶。 その後も初めて韓国を訪れたことを明かし、意外と高い建物があるんですね。もっと雪山かなと、と感想を。韓国語について問われると、我、愛愛しています。と再び中国語を披露した。さらに首都を問われ、パクスネと、ソウルを無視通過単位、ウォン、も、ベリー、と答えた。 ボケたつもりの平野だが、今回は、ダダ滑りしたばかりか、韓国人の目には、無礼、に映ったようだ。韓国のネット上では、あまりに、失礼これは笑わせるつもりなのか祖国を侮辱した。土台ビューイング。5月に金プリを脱退し、ジャニーズ事務所を退所する平野にしてみれば、重要マーケットの一つである韓国で大きな損失を出すことになってしまった。 平野さんの発言はデジタルタトゥーとして残りますから、ね。天下の BTS も日本への原爆投下を揶揄した服を着たことがきっかけで、日本では精力的な活動ができないでいます。バラエティ番組とはいえ、今回の発言はお引きそうです。音楽関係者。熱心なキンプリファン、通称。 ティアラの中には問題発言を編集でカットしなかった番組サイドに怒りの矛先を向ける者もいる。ちょっとした発言がネットで炎上する時代。韓国人の中国に対する感情などメディアに関わる人であればなんとなくわかりそうなものですが、いずれジャニーズを辞める平野さんだけにそのあたりのチェックが緩くなった可能性も噂されています。テレビ局関係者。 もう一つティアラが悲しむ理由がある。退場後、平野が韓国事務所入りする期待が一気にしぼんでしまったからだ。2月にニュースサイト、ニュースポストセブンが、平野市要26歳の誕生日を韓国で迎える、ソウルでの目撃情報に不安騒然、と題した記事を掲載。 平野が1月27日から31日まで韓国に滞在し、多数のファンにも目撃されたという。さらにこのタイミングの奉還に BTS を筆頭に人気 K-POP アーティストが所属する大手事務所、ハイブ、遺跡も噂されると報じた。これにロメキだったのがティアラたち。 彼が日本を離れるのは寂しいですが、世界進出を目指す平野さんにとってハイブ入りはうってつけ。一部のティアラはハイブに直接、本当ですかどうかお願いしますなどとメールを送っていたほどです。しかし、今回の絶過騒動で韓国にいた理由がハイブトップの交渉などではなく、番組のロケだったことが判明してしまった。 一部のティアラが落胆するのも無理はありません。スポーツ紙記者。そればかりか韓国内にアンチを増やす結果に、キンプリヘイヤが BTS と並び立つ夢の光景はひとまず消滅してしまったようだ。とはいえ平野さんほどのポテンシャルがあれば他の芸能事務所は放ってはおきません。 目かの注目は、新事務所を立ち上げたタッキーこと滝沢秀明氏とどのような接点を持つかでしょうね。ジャニー北川さんという共通の詩がいますからね。前で音楽関係者。平野の決断や、いかに。フライデーデジタル。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。